6代目ですまたまたポスターを頂 い, いたのでネタにしたいと思います。これえー、あつは夏と書いっ、えー、とこのキャラクターえー、なんか最近ちらほらフェイスブック上だけで見るんですが神崎すけと申しますぬと。 えっ、ー、と、このポスターの内容がですね、歌、トーク、撮影会など。ということで、えー、何があるのかなと。えー、ご当地アイドル。ピンキースカイ。存じません。すいません。えー、小助公認応援タレント。吉原冬子さん。すいません。存じません。えー これは九十九島のさなせなぼなさうん存じませんすいません、えー、7月21日海の日場所佐賀県農協会館佐賀市役所隣、えー、時間第1回1時から、えー、昼の1時からですね第2回3時半から参加費大人1000円小学生以下無料無料無料 チケットのお申し込みはメールからお願いしますぬということで、えー、こちら書いてあります。神崎小助支援事務局ということです、えー。このキャラクター、今, 今日は恵比寿衛編に、えー、神崎小助くん、くん、さん、ちゃん出てました。えー、語尾にぬをつける キは夏犬とまあこんなこんなこんなこくな狙い方してもあったかもですえー、ということで、ね、えー、7月21日海の日佐賀県農協会館で何かあるみたいですお時間ある方チケット買って行ってくださいふなし目指してるらしいですでは6代目でしたご視聴ありがとうございました